はい。3週目。最後の動画です。今週はビデオ、動画についてやってきました。最後は YouTube 動画をスライドに入れる。これをやります。はい。じゃあ、やってみましょう。はい。例えば、じゃあ、このスライドに動画を入れたいとします。ね。はい。えー、これですね。インサート。 で、動画の場合はもちろんビデオを選びます。音声はオーディオでしたね。はい。じゃ、ビデオを選ぶと、あ、すいません。ビデオを選ぶと、まずこんな画面になります。はい、ね。で、あ、YouTube を入れたらいいんですけど、もし皆さんが何かファイルを持っている、Google Drive に入っているものをスライドに載せたい場合はもちろん Google Drive。ね。で、えー、ここから選びます。ね。はい。で、 もちろん、これは音声のファイルと同じです。そのファイルの共有レベルがみんなが見られる状態になっていないと、もちろんビデオを見ることができませんからね。これは、えー、1週目の2回目の動画で説明しました。それと同じです。はい。じゃあ、YouTube。 の場合ですね。YouTube 動画ですけれども。じゃあ、例えば、そうですね。えー、っと、何にしよう。まあ、何でもいいんですけど、じゃあ、この動画をね、入れたいとします。そしたら、まあ、別に自分が作った動画じゃなくてもいいんですけどね。例えば、こういう動画が、ね、ありますね。じゃあ、これを入れたい。そしたら、 まあ、ここ、これでいいですね。この URL をコピーします。ね。それでもいいし、この共有ボタンでこれをコピーしても同じです。これはね。同じですよ。いいですかで、自分が作ったものじゃなくても、例えば、じゃこの、こういう音楽のものでも、これをコピー。ね、この URL をコピーすればいいだけです。ね。はい。で、スライドに戻りますね。はい、じゃで、ここに、 貼り付けます、ね、YouTube の URL を貼り付けて、サーチすると、もちろんこの音楽のビデオ出ますよね。で、これを押して、セレクト。はい。これでスライドに、えー、ビデオが入りました。でもちろんこれはこうドラッグ、ね、左クリックをしながら、ね。 こうやって動かすこともできますし、ね。えー、大きくすることもできます、ね。大きくすることもできます。でもあまりこの縮尺は変えない方がいいですよ ね,、うん、ね。大きくしたい、小さくするときは、この斜めを使ってください。ね。で、えっとですね、まあ、一番大きくしておいてもいいし、ね。 こうやってね、どうせ、ビデオを見てくださいとか ね, ね、書いてもいいし、まあ何でもいいんですけど、まあこれ大きくても小さくてもですね、例えばこんなに小さくしておいたら、じゃこれをスライドとして見るときには、もちろんこんなに小さくなります。ね、ここで再生をしても、 小さいですね。ですけど、これをもうどうせ大きくしたら大きく見られますので、まあ別にこの大きさは関係ないかなと思います。ね。ただ、大きくしておいたら、あれ。ね。これを大きくしておけば、最大にしときましょうか。 真ん中に、これね。しておけば、まあ、これ再生するだけで、何も触らないで、見ることができますから、ねあ、まあ、それはそれでいいと思います。それは皆さんのね、やりたいことによって違うと思います。はい。はい。というわけで、ビデオでね、入れ方でしたね。はい。インサート、ビデオ、 でここに URL を入れる、ね、というやり方です。で、えー、そうですね、はい。そのやり方でやってください。はい、Google ドライブから入れる場合も同じです。はいじゃあ、これでこの週はの内容は終わりです。 はい。今週の課題も同じです。自分で作ったビデオを一周目に作ったスライドに入れて提出してください。ね。あ、でも、まあ、一周目に作ったスライドじゃなくてもまあいいですね。新しいスライドでも何でもいいですから、ビデオが入ったスライドを提出してください。ね。できれば自分で作ってくださいね。というか、自分で作ってください。ね。あの、まあ、 あのー、例えばですね、YouTube、例えば、みんなの日本語とか、ね、検索すると、ね、いっぱい出てきますよ ね, ねで。こういうのを学生に見てもらいたいのであれば、ね、こういうのを別に入れてもいいんですよね。うん、ですけど、今回は、ちょっと、ね、例えば、これこう。 これを入れれば、入れて、はい、見てくださいね。って言ってもいいですよね。うん。まあ、でも今回は練習だから、ね、自分で作ったビデオを入れるようにしましょう。ね。はい。で、ここをクリックしてもらうと、私が最初のビデオ、3週目の最初に見せたスライドですね。こういうのが見られますから、まあ、これを例にこんな感じで、 こんな感じのビデオを入れて作ってください。はい。内容は皆さんに任せます。別にクメール語でもいいし、日本語でも何でも構いません。ね。はい。はい。それで、ね、提出してくださいね。はい。で、いつもと同じです。ね、提出の 方, 方法はパドレットですね。パドレットの課題、シャープ3のところに URL を教えてください。それと、 これですね、えー。カレンダリー、カレンドリーですかで、個人面談の日を決めてください。はい。いいでしょうかはい。じゃあ、3週目はここまでです。はい、じゃあ皆さん頑張ってください。お疲れ様でした。